1月15日のヒューストンマラソンを日本女子歴代2位の2時間19分24秒で制したニーヤ・ヒトミ34イコール積水化学イコールが五輪市場主義に疑問を呈した。帰国後の同23日に東京都内で行われた記者会見でのことだ。2024年パリ五輪を目指さないとは優勝後に現地で明かしていた。 会見でも改めて聞かれ、トラック種目を含めてパリを目指す気持ちはないと答えた。その理由を私が質問すると、歯にぬ着せぬ物言 い, いで知られるニーヤは答えた。私の中で五輪に出ることが全てじゃないというのがある。アスリートに求められるのは、まず結果を出すこと。そこはパリ五輪じゃなくてもいい。さらに続けた。 21年の東京五輪を経験してどれだけ五輪が国民に求められているかなと感じたことが非常に大きい。新型コロナウイルスの世界的流行で1年延期された上、コロナ災いの中での開催に疑問の声が上がった東京五輪。1万メートル代表だったニーヤはメンタルをやられた、という。 アスリートって応援やサポートがないと絶対にできない仕事なのに、あの時国民に寄り添えたのかな、と。国民の声を普段から聞けているのかなと思い返した時に、若干しりし欲のためにやっていたなという反省もあったからこそ、今の答えに至ったのかな。大きなスポーツ大会では、直前まで関心が低くても、いざ始まると熱狂を呼ぶ例は少なくない。 事前にあれだけ批判されていた東京五輪も終了直後の世論調査で五輪は6割、パラリンピックでは7割の人が開催して良かったと答えていた。ただ延期が決まってからの1年半には筋の通らない非難や要求に直面した選手もおり、振動は大きかっただろう。 そんな中で選手と国民の関係を真摯、真摯に考えたニーヤの結論が五輪が正義でも出ないことが正義でもない。ただ私には五輪を目指す気はなく他で結果を出すだった。結果を出すことは支えてくれる人たちへの感謝の気持ちを表すことだという。サッカーや野球のように単独で大きなスポーツビジネスを構築できている競技はいいが、 大半は五輪を頂点として強化のピラミッドが形成されている。各競技で世界選手権が行われていても、いつはほど注目を集めることは少ない。多くの競技が一堂に会する五輪のブランド価値は大きい。 主催する国際オリンピック委員会 IOC の金券体質は常に批判されるし、それは当然と思うが五輪で集まる巨額の資金が流れることで名脈を保つ競技が多いのもまた事実だ。そうしたマイナーと呼ばれる競技にも支えてくれる人に結果で感謝を表したいと頑張る選手はいる。 陸上や競泳なら記録という絶対的物差しがあるが、対人競技や球技の多くは世界の舞台で勝たないと世界一と認められないし、その舞台は大抵五輪なのだ。だが東京五輪での周賄や談合で、五輪やスポーツへの日本国民の信頼は毀存された。 開催国としてトーマス・バハ会長ら IOC 幹部の言動に間近に接し、疑いの根を強くした人も多いだろう。30年冬季五輪の札幌招致を目指す日本オリンピック委員会、直区の山下康博会長は、ガバナンス、組織統治、体制を見直すために大規模な招致活動を一時中断すると発表した昨年12月に、 自国で大会を開催することの意義は疑う余地がないとコメントした。五輪開催の意義を否定はしないが、そうした言い方が上から目線と映らないが、国民が本当に疑う余地がないと感じているのか、改めて考えてみてはいかがか。やはり新谷が言うように、まずは国民に寄り添い、頑張れと思ってもらうことが原点だろう。田崎信秋。